4日、メンバー3人が脱退退場することを発表したキングプリンス。キンプリは5人それぞれ違った魅力があるが、その中でも平野しようと流瀬角は絶大な人気を誇っている。ファンの間で少年と称される2人の関係はというと、近く美の兄弟のような関係流瀬は2011年、平野は2012年にジャニーズ事務所に入所。 歴としては長瀬が少し先輩だが、年齢は平野の方が2年上。共に関西ジャニーズ JR として活動していた。ある出版関係者は、当時の2人についてこう振り返る。年下の長瀬さんがいつも平野さんの後ろをついて回っていたそうです。平野さんの方が年上ということもあって何かと世話を焼いていたと言います。 みの兄弟のように一緒にふざけたり、いたずらし合うなど、大の仲良しで有名でしたね。出版関係者。ファンの間では、少年と称され、仲良し兄弟は JR の頃から絶大な人気を誇っていた。四角船仲時代の関係は、15年、二人は関西から東京に進出。高橋山も入れた三人で、金プリの前身である、ミスター・キング。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 一緒にいるのがしんどかったり、お互いに意識し合ってしまい距離ができてしまうんです。前で出版関係者。実際、長瀬は18年の雑誌、ポポロ、麻布台出版社のインタビューで、俺は仕様みたいに器用やないから正直羨ましかったし、悔しかった。勝手に悩んで仕様とうまく話せなくなった時期もあった、と当時の心境を語っている。 近く、絆が深まった、不仲だった時期もあったようだが、その後の関係は良好だ。あるテレビ局関係者が語る。デビューしてからもお揃いのネックレスをつけたり誕生日プレゼントを送り合っていたそうです。平野さんと長瀬さんは好みがよく似ているのか、私服やコンサートの練習できる T シャツのメーカーや色が被ることが多々あったと言います。笑い、テレビ局関係者。 キンプリは今年デビュー4周年を迎えたが、二人は理想的な関係のようだ。プライベートでメンバー同士で食事に行くほど仲がいいですが仕事では変になれ合わない。お互いの優れた部分を素直に評価して自分の成長につなげていた印象です。一度、距離ができた時期があったからこそ、絆が深まったのかもしれませんね。前でテレビ局関係者。 四角来年5月から別々の道へ金プリは、平野騎士ユータ神宮寺ユータの3人が23年5月22日でグループを脱退し、平野と神宮寺は同日、騎士は来週でジャニーズ事務所を退除する。一方、長瀬と高橋は2人でキングプリンス王としての活動を続ける。 10代から時に喧嘩しつつも、一緒に歩き続けてきた平野と長瀬は別々の道を進むことになる。それでも、長年築き上げてきた二人の、関係、は、これからも変わることはないだろう。取材文、シラビーハングシーアイル・ジュサイト・ソウジン。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。